はいおはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、浅草に来ております。せっかく浅草に来たので、オープニングなんかをね、浅草のこの外観とかを映しながら、まあ、風情とかをね、楽しみつつ、まあ、見てもらえるようなね、動画にしようと思ったんだけど、あいにくね、外がめちゃめちゃ雨でして、本日はね、車内からオープニングをお送りしております。で 本日はなぜ浅草に来たかと言いますと、今年の4月の頭の方にオープンしたお店がありまして、メイン屋丸市さんってお店なんですが、こちらのお店なんですけれども、二郎系でも有名な自家製麺ナンバー11さんというお店のプロデュース店となっておりまして、メインとなる商品が汁なし系らしいんですよね。で、今回は僕もね、ナンバー11の店員さんにもお世話になっておりまして、お声掛けをいただきましたのでえ、早速ね、オープン直後ではございますが、お店の方に伺って、メニューの詳しい紹介とかに関しては、お店の 方についてから改めてお話しできればと思いますので早速お店の方に伺いたいと思います。 ということで、例えばね、マルイさんの店内に入っております。こちらのお店はですね、えー、先ほどもご説明した通り、汁なしがメインみたいでして、今回ね、いただくのは、汁なしの麻婆にカレー、そしてつけ麺ですね。ただいまね、こちらの3種がデフォルトのメニューとして販売をしておりますので、3種すべていただこうと思っております。で、こちらのお店もね、まあ、自動系のような形で、こんな感じで無料トッピングのサービスがありまして、ニンニク、 油マヨネーズとでプラスね汁なし系のお店なんでこちら嬉しいお い, い, い飯も無料ということで本日はねこちらのトッピング類も含めておすすめでお願いしておりますのでえメニューの方がね到着するまでもう少々待ちたいと思いますということでただいまね1杯目到着いたしましたもうねめちゃめちゃうまそうな匂いがするんで早速ねいただきますまず1杯目こちらが汁なしカレーでございます そしたらこれ早速ね混ぜていきましょうかよっう わ, う わ, っそうわで今回はね無料トッピングなんですけどおすすめでお願いいたしましてニンニクと油が入っております。お願いします うん、もったり系の濃厚なガツンとしたカレーにのってるねこのほぐしチャーシューこれがね麺にしっかり混ざって肉カレーを食ってるようなめちゃめちゃ濃厚な一杯ですねうんうんうわこれね結構癖になる系ですわやっぱねカレーはうまいね間違いないよ<笑> うんうん、これ今回ね並、まあ、盛りというか、まあ、そのまま注文させてもらったんですけど一瞬で麺がなくなっちゃいますねマジでカレーだけじゃなくてこのニラが入ってたりとか、まあ、油とかも、ね、トッピングすることによってただのカレーじゃなくてしっかりとね混ぜそばになるんですよこのねバランスがものすごくいいですうん とということでね今こんな感じで麺はほとんど完食させていただきましたので早速ね醍醐味追い飯を注文していきましょうすいませんありがとうございますいただきますということでこちらいただきましたこれ無料のね追い飯でございますこれは絶対うまいと思いますんでしっかりと混ぜましてうわこれはさもう絶対うまいよねちょっと追い飯いただきますあーうまっ うん、もちろんね麺と合わせた混ぜそばもものすごい絶品なんですよそれをは大前提としてなんだけどこのねご飯を入れるとさらに倍増うまみがもうね麺が前哨戦だったかと思うぐらいこのうまさがメイン級ですねめっちゃうまいわうんうんーこれね追い飯の量は多くないのでぜひ皆さんにも試してほしいですこれはものすごく合う うん、うん、あっすいませんありがとうございますちょうど、まあ、終わったんでお願いしますちょごちそうさまでしたということで今ちょうどいいタイムで2杯目が来ましたんでありがとうございますわあ、美味しそう2杯目こちらが汁なしの麻婆でございますね今回は無料トッピングにニンニクとマヨネーズをつけていただきましたでこれプラスね有料トッピングではありますが辛み増しもいただきました これはね、ぜひ途中で入れてくださいってことだったんで味わってから後ほど入れていきたいと思いますそれでは早速ね2杯目の方もいただきます2杯目もねこれ具材黄身しっかり混ぜていきたいと思いますわいうわーうまそうまたねこっちも混ぜてみるとさっきのカレーとはまたちょっと違って辛みっていうのかな食欲をする匂いがぶわっときてめちゃめちゃこっちもうまそうなんですけどもう一口いただきますね <笑>うんうんうんうんうんうまこれねデフォルトの辛みでもまあまあピリ辛ではあるかななんだけどお肉のうまみとかがしっかりのっててすごくね食べやすくなっててでもね香辛料の香りとかも本格的にするんですよだからしっかりとうまい麻婆味なんだけどそれ以上にしっかり美味しい豆そばって感じうん うん、うん、そしたらねちょっと今3口食べましたがこの辺りでねこの辛み増ししていきたいと思います、うん、今いただいたね辛み増し全部かけてみたんだけど思ったよりも結構量あったね<笑>よいしょうまそううん あまあ、またね、これ、絡み増しすると、ビリッとくる刺激的な辛さ、これがね、加わるんで、今ね、マヨネーズとかも入ってて、かなりまろやかになったんだけど、そこにね、後味のいいアクセントになりますね、やっぱね、辛みはうまい、うん。<笑>うん たたら、またこちらもですねほぼ麺の方は完食させていただきましたこちらもね無料で追い飯ができますので早速ね追い飯していきましょうあーすいませんありがとうございますすいませんということでねこちらも追い飯いただきましたこれ混ぜていきましてこんな感じで追い飯いかがでしょうかめっちゃうまそうでしょうそしたらこちらもいただきますうんおいしいな これ山椒かホワジャオか、まあこね、しびれなんかもちょっとあるんでもう爽やかさがたまんないわうんうまっ卓上の方には、まあ、リンゴ酢と返し、まあ、とブラックペッパーがありますんでちょっとこのリンゴ酢使って味変していきましょう、うん、危あぶなー やっぱり結構ベースがこってりしてるからこのリンゴ酢混ぜることによって甘みとか酸味が加わってすごくねまろやかになりますねうんうんうん、うん、ということでただいまねこちらの麻婆の方も全て完食させていただきましたごちそうさまでしたということで本日の最後の逆メニューはこちらでございます 今回はね、つけ麺でございますねでこちらのマルチさんね麺がね2種類選べるんですよさっきまで頂 い, た, だいてた汁なし用の麺と今回頂くこのつけ麺用の麺が2種類ありまして今回はね、まあ、一応おすすめということで汁なしでは汁なし用の麺つけ麺の方ではつけ麺の麺でいただいておりますが、まあ、これが気に入った場合は汁なしにもねこの麺も使えますのでその際はね、まあ、ご注文の際に選んでいただければなと思いますそれではね3杯目いただきます でこのつけ麺用の麺なんですけどこれ先ほどと違ってこんな感じでがっつりと全粒粉の麺になっておりますまあ、ちょっとねいつも通りこれ麺だけでまずいただきますねうまっ腰もねしっかりあって結構ねプルント系なんだけどこの色見てわかる通りしっかりと全粒粉の香りがする麺でございますね うん、これ10分麺とかに醤油とか塩だけかけて食べても全然美味しいと思うこちらドボッとつけ汁いっちゃいましょうじゃいただきますねうんうーんなるほどねこれ魚粉かなかツオとか煮干し系のね魚粉がしっかりと効いたまあ魚介と動物系を合わせた醤油系のつけ麺になってるんですけどめちゃめちゃうまいね うんまた、うん、ねこの漬け汁の方にも背脂が入ってるんでその脂が溶け出してて甘みとかコクっていうのがすっごいありますねうんチャーシューうまっしっかりとねお肉感とか脂の柔らかさもあってものすごい美味いっすっこれは一旦漬け汁に沈めて温めましょうかちょっとこれ海苔と一緒にくるんで、うん、ドボッと漬けまして。 うん<笑>うんうんあっためておいたチャーシューも一緒に引っ張り上げまして。 今日ね撮影しに来てる日が週末なんですよでこれ営業時間もね週末は昼の部だと4時までやってるんで混んでる時間を外したいとかピーク時間を外してくるのも来やすいですしちょっと食べ過ごしちゃってお店どこもやってないなって時も利用しやすいんでこういうね営業時間はすごくありがたいなと思いますねいやもうこれで最後か、まあ、今日はね量はそんなないんで、まあ、さらっといけちゃったんですけどいやほんとに、ね、各種2杯ずつぐらい食べたいですね うん、各種一杯ずつはもう僕のイジャー全然足りないです<笑>、うん、じゃあこれね具材最後の味玉いただきましてうんでこちらね割りスープがつけ麺用にはございますんでこの割スープを使って最後までねこちらのつけ汁を楽しんでいこうと思います うまそう、うんうまうんうんうんはいということでただいまね3倍とも完食させていただきましたごちそうさまでした とということでですね、えー、本日は浅草にございます麺屋丸市さんで汁なし系を2種類につけ麺を1種類計3種類のデフォルトのメニューをいただいてきましたがめちゃめちゃうまかったです。 ま、あ最近はね、浅草の方なんかも若い方のデートスポットだったりとかして、老若男女問わずいらっしゃる街なので、こういったね、がっつり系の汁なしで若い方も喜べるでしょうし、こういったね、つけ麺でご年配の方でも楽しめるような、いい構成になってるなと思いました。ぜひね、浅草の方に遊びに来た際には、もちろん今まで有名な浅草の地元飯もいいですが、こういったね、新しい丸市さんでガッツリとした汁なしやこつけ麺食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画が良かったったら、チャンネル登録、コメント、 高評価お願いいたしますじゃあね